ラクター誕生から10年を迎えた「タマフレンズ」でおなじみの3丁目のタマがゲームボーイソフトで登場しますゲーム内容はタマが住む3丁目を舞台にタマと仲間たちとの会話でゲームを進めていくアドベンチャーミニゲームで構成されていますゲームモードはストーリーに沿ってゲームが進行するストーリーモードと。 好きなゲームを選んでプレイすることができるフリープレイモードがありますではストーリーモードの紹介をしましょうまずはじめにプレイヤーがゲームに挑戦できるプレイ回数をスロットゲームで決定しますいよいよゲームの始まりですタマたちはいつものように三丁目の公園に集まっていましたがモモちゃんの姿が見当たりませんそこへポチが大慌てでやってきます ポチが大切に隠していたドッグフードが盗まれたようですタマたちは早速ポチの家に向かいますどうやらノラが怪しまれたようですタマたちはノラを探しに行くことになりましたゲームストーリーの場所移動は3丁目のマップゲームで行います移動途中走っている車にぶつからないように注意しましょう タマたちはノラを見つけましたがポチのドッグフードを食べたのはノラではないようですタマはノラにモモちゃんを見かけなかったか尋ねますノラはモモちゃんを神社で見かけたようです のドッグフードを盗んだ犯人はわからないままタマたちはももちゃんを探すことになりましたストーリーが進むにつれ数々のミニゲームに遭遇しますタマたちはミニゲームをクリアすることでももちゃんの情報を得ることができますももちゃんはいったいどこに行ってしまったのでしょうか次にフリープレイモードの紹介をします ゲードでは、3丁目のマップを移動することで、ストーリーゲームに登場する7つのゲームの中から、好きなゲームを選んで遊ぶことができます。ブルが当選棒をした橋の下を渡る、3丁目の川渡りゲーム。ブルが投げる石や気管に当たらないように、川を渡ろう。 草むらに隠れてしまった仲間たちを見つけ出す草むらのかくれんぼゲーム一人見つけたらすぐ次の仲間を見つけないと再び草むらに隠れてしまうぞ 所々床のないお化け屋敷の中をうまく床をつなぎ合わせて仲間を助け出す3丁目のお化け屋敷ゲーム時々邪魔をするコウモリや火の玉お化けにぶつからないように注意しよう土管の中から顔を出す仲間をその順番通りに見つけ出す玉の神経衰弱ゲーム1回でもミスするとせっかく集めたポイントが減っちゃうぞ。 タマと仲間たちの顔を縦・横・斜めに揃える3丁目のビンゴゲームうまく顔を揃えるとポイントが加算されるよ神社の縁の下にある迷路をうまく抜け出す神社の縁の下ゲーム 時間制限内にゴールまでたどり着けるかなゲームボーイ専用カートリッジ3丁目の玉3丁目お化けパニックは余価 3,980 円で94年8月上旬発売予定です。